先ほど家蔵さんがおっしゃってましたようにこのコロナ禍でこのよさこいを演じさせていただける幸せしっかりと感じて本日も全力で演武いたしますどうぞよろしくお願いいたしますそれでは願いしま す, そいます鏡それはまぶしく光りありのままに映します 四の 鏡, 浦いざ鏡には不思議な力があるその奥は 鏡の窓銀ひめ窓の窓の窓の怪しい輝きを。 セコバルセさあイイーそこラメがトランのキラテマ眩シい世界 I'm s o y i s y I'm s o r r r r I'm s o r I'm s o r r I'm s o r r s I'm s y I'm m s o r i s i s o o r r o r r y I'm s o s o r s o r y i s o r s o r you、oh. ありがとうございました。